あねそうですね。横に長い画面ですよ、ポンちゃん。ポンちゃん。 ちゃんくんこっちのカメラだと全然目合わせてくれるのねちゃんくんどっちかったな僕を撮るには一眼ビフじゃなきゃダメなんだよっていうことですねジャスマホだと目を背けますショート動画がなかなか撮れませんね 横位置と縦位置の差とあとは、えー、動画の長さですね動画を、えー、15秒以内で作るまたは60秒以内で作るのをショートショート動画ですね えー、時間はフリーなんですけれども最近あんまり長いのは好まれないようで、えー、長い動画は作っておりませんって言いながら今1分ちょっと過ぎてますねあと横長の動画は、えー、ゆくゆくまあテレビとか他の 横長画面で見ることができますけれども縦長をまあテレビでも流れてるけどね最近横が黒くなったりしてるやつねただでもあれだともったいないよねどうなっていくんでしょう今後えショート動画縦長のショート動画についていろいろ考えるところありますポンちゃん ポンちゃんも本編動画の方にも出ないとねうん、ねそうですね横に長い画面ですよポンちゃんポンちゃん 普通の動画でした。